アベティンゾーです。ボクちゃん、サンモニ、嫌い、嫌い。さすがですね、ボクちゃん、放送法、変えちゃいましょう。ボクちゃん、NHK、嫌い。さすがですね、ボクちゃん、NHK、モミー会長、叱っておきます。ボクちゃん、日本国憲法、嫌い。ボクちゃん、戦争、好き。さすがですね、 僕ちゃん、内閣法制局、変えちゃいましょう。内閣法制局に、いい、悪いのがいます。小松一郎に、変えちゃいましょう。僕ちゃん、教育直後、ケチつける教育、嫌い。僕ちゃんと、秋江、ネトウヨ幼稚園、応援したい。さすがですね、僕ちゃん、秋江が校長する、幼稚園に、国有地を、ただで、 あげちゃいましょう。安倍記念の小学校ができますよ。僕ちゃん、統一協会、応援するよ。僕ちゃん、今日の、さはよしたい。さすがですね。僕ちゃん、統一協会と自民党は政策がう二つです。統一協会の取り締まりは、しないように、ね。